かつて世界は戦いの絶えない戦国時代だった一国一里というシステムはまだなく忍びの組織は一族単位の武装集団でしかなかった戦乱の世で物を言うのは力。 ズムケタチャクラとシャリンガンを有した戦闘一族として各国に知れ渡っていったそしてウチ派と双璧を成す最強と呼ばれた森の千住一族その長で忍び世界の頂点と言われた千住柱はチ派と千住2つの一族は幾度となく戦った 果てることのない戦いの末に待つものは一族の滅亡そう考えた内ハと千住一族は対立の立場から一転手を取り合い新たな組織を作り上げたそれが後の木の葉隠れの里となっただが所詮チハと千住は水と油交わることなどできはしない それがわからぬ連中に裏切られたチハ・マダラは里を抜けたそしてマダラは復讐者となり木の葉隠れの里に戦いを挑んだ 互いの意志をかけた神天道地の死闘は終末へと行き着きそしてマダラは柱間に破れた。 内派マダラは破れた。だが、戦いは終わってはいない。これは、新たなる戦いへの火蓋にしか過ぎんのだ。